皆さんこんこにちはえカルチャーから知る朝鮮半島のことえ今回も MC を務めます d i a l o g ォー・ for People フォトジャーナリストの安田なつきとそして早稲田大学韓国学研究所のキム・ギョンモクですよろしくお願いいたしますさあ第9回となりましたね早 い, です早いですね早いですね第7回は平和教育とは何か、はい、どういったアプローチがあるのかということを考えていきましたし第8回に関しては、えー、部屋を飛び出して で、実際にあの京都のウトロ地区にあるウトロ平和記念館にお邪魔して、はい、で、副館長のキムスファンさんに館内を案内していただくという動画を作成しましたが、え、うんはい、これまでの2回ほど振り返ってみていかがでしたか？とても僕が好むテーマにだんだんとこう移りついていてですね。<笑>はい、喜んでいるんですけども、特にあの暑かったですけども、はい、ウトロはいろんな方々からの反響もあって、いろんなところでこれを見てください。またはこれを。 あの基本的なベースにして勉強会をして一緒に行きましょうっていう誘いも見ているのでう嬉しく思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。いやあの収録したのはちょうどあのウトロ地区で昨年放火事件が起きて、うん、でその判決があった次の日だったということで、はいはい、我々もそういった意味でもこういろんなことを考えたあの取材でしたがそうですね。ねでもやはりあそこでこう放火事件が起きてしまったデマを信じた犯人がいたっていうこと、うん。 で、じゃあどうしてあそこにこう朝鮮半島出身の人たちが暮らしているんだろう、うん、で、そこにはどんな歴史が背景があったんだろうっていうところがどうしてもこう抜け落ちそこにデマが入り込みという構造的な問題も見えてきていましたよねそうなんですねだからまあ、一言で言ってしまえば勉強不足っていう風になってしまうんですけども勉強不足だよって言ってしまうと そう言わわれた人からすするとこう気持ちがいいいけでではないですねだから分かりやすく伝えていくっていう仕組みもまあいろんな大学とか学校の先生たち NGO の方々も考えていく必要があるなっていう事件でもあったというふうに思ってて、まあ、もちろん悪いのはその有罪判決を受けた側にあるんですけれども是非ともこれを社会として理解していく構図を作っていきたい。 そういうふういい、ふにも思った事件ですはい、その歴史を掘り下げていく触れる知るという意味では今回も大切なテーマを掘り下げていきたいと思っていますで今回はですね今年の9月に私たちが滞在をしましたチェジュ島韓国チェジュ島の歴史をえ実際にこうその現場をこう歩いてみてでその動画をもとに皆さんと一緒にこう考えていくという回にしていきたいと思います。うん、えまずはここで動画をご覧ください 朝鮮半島島の南、チェジュ島多くの観光客が訪れる美しい島ですがその近代史に目を向けると凄惨な虐殺の歴史が浮かび上がってきます1945年8月15日日本では終戦あるいは敗戦の日として記憶されている日付ですが朝鮮半島では日本の植民地支配から解放された日として刻まれています。 日本の帝国主義による人権蹂躙からやっとのことで解き放たれた朝鮮の人々は新しい国の建設のために動き出しましたしかし朝鮮半島はアメリカとソ連により南北に分断されてしまいます共産主義陣営への防波堤として半島の南側だけによる単独政府の樹立を目指す米軍船に対し南北統一政府を望む市民たちは声を上げ始めましたところが反対運動を続けるチェジュ島は 赤の島というレッテルを貼られ厳しい弾圧にさらされていきます1948年8月15日大韓民国政府が誕生翌月9月9日には朝鮮民主主義人民共和国政府が発足南側で初代大統領に就任したイ・スンマンは自身の政府の正当性を示すためチェジュ島への弾圧を加速虐殺に手を染めていくことになります 30余りの村が焼き払われ数万人の人々が犠牲となったチェジュ島での虐殺は一部島民が武装を放起した1948年4月3日の日付にちなみ「四 ン, ン事件」と呼ばれていますが名称はまだ定まっていませんチェジュ四ン平和記念館の最初の展示ではまだ文字の刻まれていない石碑「白碑」が横たわっています 知事を案内してくださった北海道大学教授のヒョン・ムアンさんは祖父がヨンサン事件の犠牲となりその遺骨はいまだ見つかっていません、まあ、先ほど、えっと、白紙っていうふうにつまりまだヨンサンというのが命名がされてないんですねつまりいまだによこれまでずっと暴動というふうに言われた反逆っていうふうに言われてきたことに対して市民社会では。 抗、え、争、ー、っていうふうに、まあ、歴史的に言いつけようとはしてるんですけれども、はい、やっぱりこれまで、えー、ここ ま, までたどり着いた中でも、はい、やはり警察側あるいは、まあ、討伐した分、まあ、そちらの人たちの立場と、うん、やっぱり犠牲になった、うんうん、人々の武装隊の家族も含めて。 どういうふういいいにこれれを定義付けるののかっていう合意がされてないので普通にまだ43あるいは43事件という形で教科書にはま載ってますのでなので教科書にもこれを一つの歴史の中でこういう犠牲があったということで一つの事件としてまあ使うっていうふうにはなってますけれどもその歴史的な意義っていう市民社会のこれまでの。 努力によって行われてそのような歴史観というのはやはり教科書には反映されていないわけですよね。 広いところが半ンドというところなんですけれどもそこが私たち、はい、まあ両親父親の出身地なんですけれども、はい、その列の左から三番目キョンマンゴンというふうにありますあれがおじいさんです ね, ねここでもう一つ一つ押さえておかなければならないのがころどころ空いてるところがありますよ、ねはい、あそこにも当初は名前が 多分刻まれれていたところなんですけれども、はい、それが今名前が記されている、まあ、あの重複したりとか、うん、あるいは、えっとまあ、実際は、えー、その当時の犠牲者がなかったっていうこともそういうケースもあるんですけれども、はい、その中にはですね実際に今この特別法真相究明特別法の中で武装隊の中心的な役割をした人は犠牲者として認定されてないんですね。 あとから、えーとまあ、軍あるいはそう警察の方から異議申し立てがあってあの人は中心、うんえー、的な役割をした人の家族であったりっていうことでそれが判明するということになるとまたここから排除されたりするっていうそういうケースもあります、ね、なるるほど2000年に、えーまあ、名誉真相究明法律ができるまできまは、えー まあ、私も遺族の一人ではありますけれども私遺族の人でさえその時に、えーっとうん、身内の人が四3時期で亡くなったということを公に話すというのはかなりはばかれるような雰囲気がありましたから、ね、やはり四3の遺跡であったりその歴史であったりそういうものをまあ学ぶっていうのがやはりここ数、まあ、10年ぐらいでしょうかね。まあ、それままであまり… 釣り土はまあ美しいところではありますけれどもそうした美しいところっていうのは必ず何らかの虐殺があったりしたところではあったんですけれどもやはりそういうところに、えー、案内表示場もほとんどなかったそれがようやくここ10年そうしたまあ平和ツアーであったり、まあ、このような概念が普及することになってで最近、えーっとまあ、法律も整備されたり名誉会も進むということで積極的にまあ発信していくということで今は。 学生も最近は多く訪れるようになったんじゃないかと思いますねまたチェジュ島には旧日本軍の遺構も多く残されています渓谷主義を推進める日本はチェジュ島に多くの軍事施設を建造し人々に重労働を強いてきました日本の侵略戦争とその後の米軍勢の統治そうした負の歴史がチェジュ四三事件へとつながっていることを忘れてはならないでしょう はい、といととうことで、えー、現地をヒョンムアンさんにご案内いた だ, ご案内いただきながら、えー、この島がたどってきた歴史だったりですとか、うんはい、実際に起きてきたことそして それをどういうふうにこう伝えていくのかというところまで見てきたと思うんですけれどもどうでしょう、動画の中にもありました通りこの事件をどういうふうに韓国社会の中で位置づけていくのかということまだ正式名称も定まらないままですしそう考えるとこう歴史的な検証というのもこれからという面があると思うんですがじゃあ、なぜこうい う, こう事態が起きてなぜこれだけのこう凄惨な出来事が止められず。 これれだけのの命が奪われてしまったのかとどういうふうにご覧になりますか、はい、まず背景について少し補足をする前に私も学生時代何度も何度もチェジュ島に遊びに行ったり山登りをしたりいろいろと訪ねた経験があるんですけども全くそういう分野に テーマに関心がなかったし、知らなかったっていうことを申し上げないといけないと思います。で、それは自分の、まあ、無知無関心の反省っていうこともあるんですけれども。同時に私が大学生だった。90年代まではその43事件っていうこと。自体がまだ社会的に封じ込められていて。 まあ、真相究明解明もできてなかったっていうことにま理由があると思いますで、この問題43事件の解明っていうのは在日コリアンの作家とかですねあるいはあのまあ、一般的に知られている部分で在日の作家や在日のコミュニティがいろいろと訴えたっていう権利 名誉の回復運動っていうこともつながっていて、はいまあ、言ってしまえば朝鮮半島の分断っていうのが植民地の解放の後にアメリカが支配して軍政になってその後、まあ、当時南朝鮮と言われてた南側だけの単独選挙に反対したチェジュ島の人々に対して 赤狩りといいう形でパージされたってところから始まっていてその赤狩りから逃れた人たちがまた日本に多く移住してきてるっていう歴史があるっていうことでこの一種っていうのは実は在日コリアンの歴史と切っては切れないっていうことをぜひこの動画の視聴者の方々は理解していただきたいのと単に当時の内戦状況の混乱期にですね誰が敵で誰が味方であるかっていうことを解明することではなくて真相はわからないまま 実際こうとりあえず疑わしいものを罰せよというような論理が、まあ、力の論理が働いたということに私たちは反省点を生み出すべきではないかなというふうに思っていますうんあのその今おっしゃった力の論理というところにもこうつながっていくのではないかと思うんですけれどやはりチェジュ島を考えるということは在日コリアンの人たちの歩みを考えるというところにもつながっていく、はい、ということはつまり 日本のの植民地時代の歴史ともこう直接的にこうつながっていくわけですよ ね, そすねあの例えばその、まあ、南側のこう単独選挙が行われるこのままだとこう分断が朝鮮半島でなされてしまうとい う, こう危機感がまあチェジュ島の中にあったということもあると思うんですけれども、うん、その支配層に対する腐敗例えばまあ日本のこう植民地時代にこう官僚だった人だったりですとか、うん、ある種のこう貢献力を持っていた人が 解放されたはずで社会の仕組みが変わるはずだったのに、うん、その日本からの解放後も登用されていき、はい、そこでこう、まあ、汚職だったり腐敗があったとい う, こう歴史的な経緯にもこう触れたことがあるんですけれどそ、はい、そののあたり構造についいてはかかがですか、はい、そうですすうねここも短く説明するのは本当に難しい部分があって私自身上手に説明できるか分かりませんけれども当時の米軍は、まあ、日本にも GHQ としてですね SCAP として支配として、えー 中してたわけですねで言葉としても日本語が通じる人そして日本式の教育を受けた人日本の植民地時代にまあ官僚であったりあの 官, 官僚っていうかあの公務員であった人々や警察であった人々を使うっていうことが効率が良かったっていう構図があるしうそういう人こそ 高等教育を受けていたりということで、まあ、いろんな構造の中で過去の生産あるいは解明というのができないまま混乱期の中に日本に協力した人たちがそのまままた韓国側の協力者になっていったっていうところにその南北の分断の状況の中で問題ねじれっていうのが始まっていると思うんですねまあ中には仕方なく協力した人たちも当然いると思いますけれどもやはりその過去の複雑な状況を十分に解明しないままあるいは生産しないまま アメリカが使いやすい人たちを使って韓国も日本もその新しい戦後を作ろうとしたっていう構図これは冷戦が一番の原因だって言ってしまえばそこまでだと思いますけどもそこの部分についてのもう一度振り返りと生産見直しが今、韓国社会で動いてるってことを理解していただきたいってところだと思います。うんその冷戦だったりですとかあるいはその米軍制がその支配を 円滑に進めていくため の, こう、うん、あの措置だったりですか、はいろんな複雑なこう構造があったと思うんですけれどこの「四三事件」というもの自体は1948年の4月3日、はいまあ、一部島民が武装放棄したその4月3日にこう基づいて。 今はそういうふうにこう呼ばれていると思うんですが、はい、この事件が一体どういう事件だったのかということ、これも一言に語るには非常にこう難しいと思うんですけれども、うん、その点はこれが一体どういった事件だというふうにこう言えるのかという点についてはいかがですか。そうですね。この部分の四三事件の定義そのものが曖昧であるっていうことがヒョンマン先生の一つのメッセージだったと思うんですけれども、はい、まあ一般的に言われているあるいは少なくとも ここ数年の間で韓国社会が認めていることは、ヨンサン事件は48年から始まり、おそらく1954年までの時間だったっていう、うん、あの時間軸を経ての事件だっていうふうにあの定義されていると思いますで、その中には当然、1950年から53年までの朝鮮戦争が含まれているので、えー、1950年に、 ある日突然6月25日に朝鮮戦争が始まったっていう北が攻めてきたっていうのは全面戦争の面ではそうですけども実はその混乱期の内戦っていうのは実は四3事件だけじゃなくていろいろなところで南北の政府の在り方、うん、あるいはシステムの在り方をめぐって 非常に局地的な争いや戦闘があったでその中に43事件も含まれているっていうことですねでそういうところに苛立っていたアメリカ軍政や韓国 の, その南側を進めようっていう政権を立てようっていう勢力がおそらく一般の住民までも虐殺してしまったでそこから逃れていって た人々が日本にも流れてきたっていうところが、一つのポイントになるかなというふうには思います。うんその背後にいるこう太鼓服の音楽だったりですとか。あるいはその南北のあり方、その上で起きたこう虐殺ということを考える上で。はい、実はあの何度も耳にすることになった名前が西北青年団と呼ばれるこう集団なんですけれど。はいはいはい、あのこれがどういった集団と言えるのか、そのあたりもあの触れていただくことはできますか。そうですね。あのシンプルに。 説明するためにはむしろ皆様が西北青年団西北青年団っていうふうに検索するとネット上でいろんな情報が、まあ、正しさがどこまで担保されるかは別としてより正確な説明が出てくると思いますしあとは歩道連盟っていう部分も出てくるんですねこれはおそらくですねブラザーフットっていう映画の中にも出てくるあの組織なんですけども、うん、いわゆる民間の人々をいろいろとこうオルグ っていうか動員するようなその政治組織っていう中にいろんな人々が食料をくれるからって言って名前を登録したりっていうような構図が当時あったと思うんですね、うん、でそういうふうになると実際政治団体に所属してるみたいな形になってしまう恐れがあります。で西北青年団とか歩道連盟っていうのはあのどういう文脈で理解していただければというと民間 の, そのいわゆる右派 の勢力を赤狩りのために送り込むみたいな形で、えー、自分たち自分たちというのはつまり軍政やあ韓国政府になるような警察とかの勢力ではなく、えー、パラミリタリー的な組織として、えー、雇うような構図があったってところにむしろな何とか意地悪さいやらしさっていうのがあったのかもしれませ ん, う ん, うんこの西北青年団というこう集団なんですけれどももともとはそのまあ。 出身地としてはあの北側だといいうふうにこう言われていますよねでその政治的な変化の中で南へとこう追いやられて、うんでまあ、そうなると、まあ、そこにこう所属する方もこういろんなグラデーションがあるかもしれないですけれども外、はいまあ、して反響だったりですとか。はい 赤をこう、あの討伐するというこう色がこう色濃くなっていくのではないかと思うんですが。はい、まあ、その中でその給与を与えられないままチェジュ島に送り込まれた。うん、だからこそ、略奪を繰り返し、残忍になりというこう敬意にもこう現地では触れたんですけれど、はい。そのあたりのこう振る舞いというのはいかがですか。うん、そうですね。これはもうあの私がその時代を生きていたわけではないし、えー。チェジュ島の当事者から直接具体的な証言を。 ここういういとを聞いたっていうことを今ここで申し上げることができないのでこう誤解を生んでしまうようなことになるかと思ってですね若干こう慎重な言い方をしますけれどもおそらくそういう共産主義が嫌で南に 降りてきてきですねで南で特に居場所がない時にこうすれば自分の居場所を作ってくれるよっていうような勧誘があった時にやはり反共青年たちはやはりもっととと実績を作ろうううししてしまうと思うんでですね、うん、でそういう構造の中で誰が敵で誰が味方あるいは誰が社会主義者で誰が資本主義者だかわからない時にやはり過度のその暴力的な行為によって吐かせる行為っていうのがまあ昔の時代だったからそう。 こそもっと頻繁にあっただろうっていう風に想像はできますで、そういうことについては まあ、真相の解明そのものよりも、まあ、それが一番重要なんですけども一つ場合によっては映画とかですね小説とかの作品を通して特に日本語で書かれているいろんなものがですね、まあ、在日コリアンの作家やいろんな方々によってジャーナリストによって記録としても紹介されているのでこれを機にまあチェジュ島の43事件についてぜひともどのような本でもいいからどのような作品でもいいから一冊つ触れてみていただくってことがむしろ私の説明よりは正しい理解につながるような な気がします。はい、ぜひあのさまざまな文学がねここあのチェジュ島をこう舞台にして残されていますので、これを機にぜひそういった作品にも触れていただきたいんですけれども、今お話があった通り、そのチェジュ島出身のその何かこれあのその作家さんたちのこう発信だったりですとか、まあさまざまなこう働きかけなどがあったということも非常に重要な点だと思うんですよね。うんはい、私たちが現地のそのヨンさんのこう記念館を訪れた時も、うん、あのそうした作家さんたちをこう展示しているような コーナーがあったんですが、はい、ただその例えばそのチェジュのこうこの四三事件というのは1948年というふうに言われていますよね。はい、でその48年のその虐殺をこう逃れるためにこう日本に渡らざるを得なかった人たちと、うん、まあそれ以前から日本で暮らしていた人たち、はい、まあでいろんなパターンがあると思うんですよね。はい、こうそれ以前に日本にかえ暮らしていたんだけれど一度チェジュに戻り、うん、でも 中でもやはりこう虐殺があってもう一度こう日本に戻り返った方々 た,、はい、たくさんのこうパターンがあると思うんですが、うん、その環境のこう違いまた違った困難があったと思うんですよねそのあたりについてはいかがでしょうこの部分は非常に複雑でまたあどのようにこう丁寧な説明を模索するかということがこう求められるような気がしますけれども1945年から 1965年の日韓国交正常化までの空白の20年というのがありますよね。で20年の間にじゃあ日韓の間であるいは朝鮮半島と日本の間で人の交流っていうのが全くなかったっていう全くなかったのかというと必ずしもそうではない。で人々の中には あの内戦もあったりいろんなことがあったのでジェジュ島の四三事件の後にも密航という形で、えー、ある意味で法的に言えば不法移住ですけれども命を自分の命を守るために やはり、日本に渡ってこざるを得ないという状況の人々がいたっていうことです。で、こういう人々は、まあ、日本で言えば、大村収容所っていうところに。ええ、摘発されて、こう移送されたり、また送還されたりということがあったという記録がありますけれども。えっと、実質、日本社会の在日コリアンの中に一緒に混ざって、守られていたっていうことです。これもまたいくつかの在日コリアンをモチーフにした映画の中で。なんか最近来たチェジュ島からの人間やみたいな形のセリフがさらっと出てくる。 映画がたまに出たりもします。で、こういうのを探すのも。 韓国映画好きの方々にはあの新しい見方っていうことになると思うんですけども、うんうんまあ、このグレーゾーンの人たちをですね、えー、あのグレーゾーンの期間に移住した人たちをただに不法移住者っていう形で、えー、片付けるのはやはり歴史的な理解あるいは人道主義的な理解が若干欠けてしまうっていうのが私の理解ですので、うんまあ、法の管理行政の立場からはそういう言葉を使うかもしれませんけれどもさまざまな事情で越境するっていう人々の モチベーションについて 気持ちを入れ替えて想像する力こそが、うん、まあこれから求められる二十一世紀の力であり、その入り口としてむしろ歴史的な学術書そのものよりも映画とか人文、うん、あ文芸書ということを私はお勧めしたいっていうのが今の気持ちでもあります、うんうん。そうですね。あの今の話を聞いていて思ったのがあの今でこそ難民条約がありますよね。はい、まあ日本政府はその歴史をこうしっかり果たしているとは私は思っていませんけれども、うん、まだまだ不十分ではありますがそれでも。 条約には入っている、うん、でそうすると、まあ、あの ど, うしたどういったこう規定があるかというと例えば難民とならざるを得なかった人たちは、はい、とにかく危険から逃れるために例えばあの借地定規に言えば不法な、うん、こう例えば手段でこう渡ってきたりですとか、はい、そういったことをもってして難民の人たちを罰してはいけませんよということになっていますよね。 そういった条約がなかった時代に事実上の難民として日本に渡らざるを得なかった人たちはまあさらにこう法的なこうまあ保護の乏しい環境だったんだろうなということは想像しますしねこう機械的にこう不法だ不法だと言ってしまうことはこう簡単ですけれどもやはりそういった背景とともにこう考えていく必要がありますよ ね, すね。 またあのサンフランシスコ講和条約っていうのがいつその効力を発してでどういう形で結ばれたのかっていうことを理解していくと多分1951から1952年っていう数字がいろんな記録から皆さんもあの分かるようになると思うんですけどもそうすると1945年から1952年まではじゃあある人は第三国人っていうような言い方をしましたけれどもかつて。えー かつての日本人、日本の市民だったっていう立場の人々がどういう状況に追われて戦争内戦が起きたところでどういう形でどこに自分の安全を求めるのかっていうことを考えていくとこれは一色たにですね不法とか難民とか外国人だとか合法だとか非合法だとかっていう形では言えないっていうこれがあの21世紀を生きるための教養と 人道主義だとと私は繰り返し申し申上げたいと思い思ますす、うん、そうですね本当に今のお話の中だけでもこう例えば日本の植民地支配の時代までこう遡った歴史的な経緯それからこう世界情勢さら、うん、には逃れていった人たちがその後どういった生活を送ったのかう、ね、本当にこう多角的で掘り下げなければならないことはたくさんあるとは思うんですけれども、うん、ただ ヒムアンさんがビデオの中でもこうおっしゃっていたようにこの事件というのはこう長らくタブー視されてきた、はいまだにこう正式名称もこう定まっていない、うん、そうなるとこうまあ検証というのもまだまだこれからという面があると思うんですが、うん、改めてそのなぜこの事件はタブー視されてきてしまったのかという点については、はいかかがですかこれは基本的にやはり冷戦構造だったと思います。だからまあどういうい理由があれ 社会主義的な可能あの傾向があるのであればそれは敵であるとか赤であるというようなスタンスであったしどういう反人道的な あの権威主義体制であろうがアメリカや日本のために立つのであればためになるのであれば、まあ、目をつむっておこうというような構図があ韓国の独裁政権を長年支えたという背景にもあると思うんですね。でも韓国の民主化というところが一つのきっかけになったし、うん、その民主化によってです、ね、過去をもう一度こう明らかにしていこうというこれはあの韓国内のそういう権威主義体制の課題というのもあるし 南北コリアの課題ということもありますし、日本と韓国の関係ということもあると思うんですね。この三つの軸空というところで、いろんな過去についての真実と和解を明らかにしようというような。独立委員会というのが生まれて、そこで明らかになったということなんですねで。その独立委員会を支えたというのは、キム・デ・ジュン政権だったり、ノム・ヨン政権だったり、今あの昨年までのムン・ジェイン政権だったということです。うつまり、ね、リベラル派なんですね、で他方で。 あの保守派の政権にななるるとその都合が悪くなるんです、ね、自分たちをこう生み出した保守的な人々の支持も得られなくなるしその政府の過去の政権をこう批判的に捉えなくちゃいけないっていう不都合さが出てくるのでそういうことについてまた政策を変えたりなるべくこうロープロファイルに抑え込もうっていうことがあってそうすると今私が一番申し上げたいことは 一度明らかになった過去の真実と名誉回復を。えっと政権が変わったからといって、うん、コロコロ変えるっていうことは。韓国内でも良くないし、外交的にも良くないっていうことが一つのポイントであるっていうことは、うん。まあ、あの韓国の人々も理解しないといけないとは思います。うん、おっしゃる通り、そのまあ今年になってから。その保守派のこう政権にこう大統領にこう変わり、はい、で政権によって。 で、こうしたこう政策がある種こう。恣意的にこう変えられてしまうということは、結局その真相究明にとってもこれが社会の中に還元されていくという意味でも、まあ望ましいことではないわけですよね。うんはい、ただの一方でその独立した。その真相究明のためのこう期間が。 作られていいくととととううここ自体は、うん、あの一つこう重要なことだと思うんですよね、うん、例えば、まあ、こうした真実と和解委員会というようなものができ、うん、でそれによって加害のこう歴史が見直されていくというアプローチって、はい、例えば国内の加害 の, の歴史だけではなくて、はい、日韓の間あるいは日朝の間、うん、あるいは日中かもしれないですしそこで の, その歴史とのこう向き合い方 についても何かこう学べることがあるのではないか反映できることがあるのではないかということも考えるんですが、うんはい、そのあたりについてはいかがですかあのそれを通して学べることがあるのではないかっていうよりもむしろ私はそれしかないかもしれないっていうような考え方は最近は持っているんですねつまりまず前提として 独立したアプローチが担保されないといけないということは一つなんですけれどもやはり罰するとか罰しないとかっていうことを超えて何が起きていたのか真実は何なのかどういう事実があるのかっていうことを明らかにすることを抜きにして忘れようとか乗り越えましょうっていうことはやはり過去の70数年間の歴史からして えー、成功しないんだってことを私たちは今確認してるわけですこれがまさに一つの例としては日韓関係だと思うんですねでそのためにも日韓の間でその政府レベルであるかあるいは市民社会レベルであるかは別としてでもやはり独立した形で和解のためのアプローチっていうのは必要だと思うんですけどもこれ下手にするとですね えっ、ー、と、日本側の都合のいい和解と韓国側の都合のいい和解が。違う目的で存在してしまうと、これは紛争のひだになると思うんですね。だから、共通の和解のゴールっていうのは何なのかってことを考える必要があって。で、そのために、揺らがないものっていうのは、真相は何かから始まることだと思うんです。だから、この独立委員会の一つのゴールは、真相を明らかにして。 それをどう扱うかってことは次のステップだってことまでにするってことが一つの方法かもしれませ ん, うん例えばその真相というものをこう考える上でこう非常にこう大切な礎になってくるのがこう残されているこう史跡だったりですとか、はい、あるいはその書物のようなものかもしれないですし、うん、記録かもしれないですしで今回その、まあ、例えばそのジュ島をこう回った時にあの、まあ、焼きまあ焼き 払われてしまった村の跡地がそのまま残されているまあ、残したというこう。場所がようやくこうできたりです。とか、あるいはもっとその歴史をこう。辿っていった時に日本軍が。使って てていっただったただりですとかそういうものに対して現地のそのダークツアーを企画している方々がとも、はいはいまあ、にそういったところをこう巡ってくれたり、うん、であるいはそのまあ私たちが訪れたこの43事件のこう記念館に関してもさまざ、あ、まなこう記録を展示しているという意味で、うん、あのとても重要なこう拠点だと思うんですよね。はい でそうしたこう拠点をこう作っていくでまずこう共通認識だったりこう共通のこう知識をこう得ていくためのこう場を作っていくっていうことの意味ってチェジュ島に限らず非常に こ, う重要なこととでではないかと思うんですがそうですそねこれはですねむしろ皆さんチェジュ島にゆかりがあるないを超えてですね沖縄だったり広島だったり長崎だったりっていうようなその日本における戦争を記憶する。 また戦争を忘れない形 の, その博物館ミュージアムとかいろんな施設と関連づけて考えてみていただきたいんですね沖縄に家族とあるいは友人と遊びに行った時によほどのことがない限り平和記念館だけを目的に行くってことはなかなか重いテーマになると思いますしかし海で遊んでいろいろとおいしいものを食べてでも半日 そのミュージアムに行っっててみようかっていうようううかいな問題意識偶然のきっかけが必要だと思うんですけどもあきっかけでもいいと思うんですけどもそういう仕掛けをあの平和観光あるいは自治体の中でどうやってこうース開発をするかっていうことがむしろ今の時代こうテーマ旅行として求められているのではないかなっていうふうに最近考えています。うん、でここで重要なのはやはりただ の, そのパネルの展示とかですねこう重いものだけではなくて何らかの仕組みでですね 新しいきっかけ、新しいこう仕組みっていうのをどう開発していくのかってことを、まあ、NGO あるいは自治体、そして地域の企業や、まあ、研究機関、学校などと協力していくっていうことが 新しい可能性かなというふうに思っているので、うん、まあ、ダークツーリズムっていうのは非常にきっかけとしてはとても大切だと思うんですね。例えば 3.11 の移行の部分もそうだと思いますが、ダークっていう言葉に違和感を覚える方々がいますので、場合によってはピースツーリズムとかですね、うんえー、あるいはヘリチージツーリズムっていう形でその場に合う形でのネーミングっていうのは当然あるかなというふうに思います。うん、あの必ずしも暗いことばかりではないとは思っています。 うんその動線をどういうふうにこうあの築いていくのかだったり間口をどういうふうにこう広げていくのかということはまさにこう、まあ、知見とそれからこう、まあ、知恵のこう持ち寄りろだなというふうに私自身も思います。はい、で一つ提案なんですけど、はい、これはカルチャーシリーズ で,、うん、でしかもせっかくあの小説とかおすすめいろいろありますっていうふうに言ってくださったので、はいはい、で本がいろいろあるじゃないですか。はい、4目さんおすすめの 何か本とかを一冊でも二冊でも紹介してもらうはいはい、はい、なんていうのはどうですか？いきなりの提案で、ですあのじゃあ一分ぐらい<笑>、はいはい、あの探す時間をいただいていいですか？もちろんもちろん一分と言わず、わうううう<笑>かりました、ね。二、ま、冊ぐらい選びましょうか？はいわ、はい、かりました。はいということで、あのこのシリーズはですね。 カルチャーを軸にしているということもありまして、うん、であの今日のお話の中で、はい、あの例えばこう小説だったり文学だったりはい、はこうはそれ以外 の, のこう書物だったりですとか是非、はいはい、いろんなものに触れていただけたらなとい う, こうメッセージもあったと思いますので、うん、ここで玉木さんチョイスで、はい、この本がいいんじゃないかということを何冊かご紹介していただけたらと思うんですけれども、はい、あのまずですね 今回の、えー、動画の中でチェストをご案内いただいたヒョンマンさんのご著書もあるということで、はい、そうですね。ヒョンマン先生の著書からご著書から紹介したいなというふうに思いますけれども、この本あのポスト帝国の東アジアということで、あの場合によってはですね、若干学術的な本という形で、えー、っと買って読むにはそんなにまあ ブラボ高くはないけど、3400円の本なんですけども、上手にネットで探せば少し安くなっている中古本もあるかもしれません。わ<笑>、はい、かりません。あるかないかわかりません<笑>っていうあの状況ですけれども、えっと、ポスト帝国の東アジアということで、今日のお話を総括する土台になるような、うん、あことを含めてるっていうことでですね、えー、彼の考え方、 一番最新の本の一つでもありますので彼の考え方が全部ここに凝縮されているっていうふうにも考えていてもいいかなと思いますので基本的なトランスナショナルな考え方あのトランスナショナルリズムとか植民地主義の問題ということについていろいろと述べられていますので、はい、ぜひとも撮ってみてください。はいはい、本当に今回ののの動画の中であの お話しいただいたのは本当に一部ですので、ムアンさんの考えていること、そして研究もっと掘り下げて知りたいなという方はこの一冊ぜひ手に取っていただければと思います。はい。次にですね、はい、日韓のモヤモヤと大学生の私っていうのはこれはかなり売れてるみたいです。あのどのぐらい売れてるかってことは私の興味の範囲ではないんですけども、若い学生たちがこの本いいですねっていう形で、つまり内容もいいんですけれども、なんていうのかなこの問題意識が 多くの人々の気持ちを代弁していてで政治問題について歴史問題についてはあまり触れたくないんだけども韓国についてはとても興味があるっていう人々がなぜこういうモヤモヤ感が生じているのかっていうのを対話形式で、えー 進めている本なので、ぜひとも検討してみてください、うん、ということです。ね、これが答えだというふうに提示するのではなくて、まあ、対話の中からそれをこうアプローチをモヤモヤにこうアプローチしていくという手法を取っている本ですね。はい、で、三、はい、冊目ですけれども。 これはあの町場のシリーズっていうふうにも言われるんですけども、はい、町場の日韓論ということで、まあ、アンソロジーっていって い, いろんな方々がたくさんこうエッセイ形式で自由にあの書かれていますで朝鮮半島問題あるいは韓国問題に長年関わっている方々があ長すぎず難しすぎずっていう形で書かれているんですけども私はこういう本を通してですね あまりこう主義主張がある形じゃないこう自分がどういう経験からこういう考え方を持ってるんだということを理解する上でとても優しい本だなというふうに思ったのでこの本なかなかおすすめなんじゃないかなというふうに思って選んでみました。はい、いろんな方がこう文章を寄せていらっしゃるということで多角的な視点が得られるかなと思います。はい えー、と2冊一緒に紹介させていただきたいなっていうふうに思うんですね、はい、まさにチェジュ43事件を扱ったあーテーマっていうかそれを軸にしたあお話がここで出てきますでお話が出てきますっていうのは、えっと、2人の有名な在日を代表する先生たちなんですね。 一人人人はは小説家キムソッポンン先先生生ももう詩のジョなんですけどもお二人ともチェジュ島のそういう四三事件と深い関わりを持っていながらもお一人はこれについて書き続けてきたしもう一人の方はこれについて長い間沈黙を保ってこられたっていうことを四三50周年を記念してお二人が対談とかいろんな形でこう記録を残されたっていうことが一つ。でもう一つはその在日の狭間 でっていうことで、キムジジョン先生が考え方をいろいろとまとめられて。これもまたあの在日コリアンとか、こういうテーマに興味のある方にとっては。マストリード必読書の一つかもしれないというふうに思っています。はい、ぜひ、そして最後に、はい。はい、これはあの、今日のが。暑 い, い、あの出来立てホ翻訳ヤなんですけれども。<笑>これはあの、私が翻訳に関わったですね。翻訳書で、ちょっと宣伝というか、PR の仕方があの。なんていうのかな。 変わってきます。けれども、愛の不時着現象にあやかって韓国ではもう4。吊りになってる人文書なんです。で、私が尊敬するチョンビョンを先生っていう方が著された本でで、あの出版の直前にちょっとセカンドオピニオンくれないか。ってこと。で読んだらもう刊行される。前から僕に日本語版。 託しということでちょっと時間が1年ぐらい遅れましたけれども2年経って翻訳として刊行されました9月に出たばかりですけれどもえっと北に対して北朝鮮に対しての理解をポジティブにもネガティブにもいろいろと捉えやすい今のご時世においてですねいろいろとこう多義的な視座からご自身の経験そして学術的な知見をこの本で わかりやすく人類学者として説明している本なのでこれもまたおすすめでまた何よりも想定が気に入ってるとこの2年半のこうコロナ禍をこう振り返ってもそうだと思うんですけれどもどうしてもこう物理的なこう距離ができてしまう。 まあ、してやその、まあ北朝鮮ですと、もちろんその日本から行っている方々もいますけれども。例えば、すぐにこう、じゃあ旅行で。簡単に行けるというこう場所ではない。で多くの方々は触れたことがないからこそ。いろんなこう偏見や、これ固また考えにこう、覆われてしまうこともこ少なくないわけですよね。で、そういう中で、やはりこうさまざまな文学だったり。あるいはその、何かのこう書籍だったり、そうしたものから。 想像を膨らませていくとそうですねまあ僕自身はこういう大学で教えたり文章を書くっていう仕事についているから、まあ、それが日常になってますけれどもの安田さんが今回来られてあの今この撮影が私の研究室で行われてますけれどもカフェですけれども、えー、そういう状況の中で書棚に目をこう置いて配ってくださってですね じっと眺めてくださってるっていうことは、とても僕自身としても嬉しく思いました。まあ、本は高級財っていうこともありますし、うんえー、それを超えてこうどうやってこの知を社会を良くするためにつなげていくのかなっていうこと、を教育とか研究っていうことを超えてですね、教養または文芸って部分で、えー、もう少し頑張れる時代が。 21世紀の人文の時 代, な時代ではないかなというふうに思ったりもしますあのその一つとして、まあ「このカルチャーから知る」とい う, こう、うん、シリーズを9回。はい これれままで、ね、やっってきましたけれども、あという間ですねこう。これまでの総括といってはんですけれどもいかがでしたか、うんえー、と, とても楽しかったし、まあ、夏木さんのおかげっていうことをおんぶに抱っこっていうことでお世話になったわけですけれども最近思っていることは実はですね、まあ、活字っていうことを紹介しましたけれども。 活字の力にももうう一度こうがんあの戻ってみたいなっていな気持ちもあるんですね、うん、あのデジタル時代だからこそ動画の力ってことも大切なんですけれども動画を見るだけではやはり力に十分ならないなってことを思っているところもあってきっかけとしての YouTube とかの動画っていうのはとても大切なんだけども、うん、活字を通して初めて次のステップに確認しながら進めるっていうことがあるいす とい う, ふうに私は信じておりますので皆様視聴者の方々のご自宅にもなかなか地味だけで面白そうな本だねって言われるような本を1冊2冊 飾って見ていいいますす、うん、読も読書です、はい、<笑>あ寸読いっぱいあるなっていうふうに思いながら思いましたけれども<笑>ねこういった試みで今日のお話にもありましたけれども間口を広げていく知る触れるということのこう動線をこう、はい、あの築いていくということは も, もちろんなんですがじゃあその先にこうどんな文字が言葉がこう刻まれていくのかっていうところで間口の先 と、う、と、ん、ということもこうとてもて大切ですよも行目さんの立場でも私たちのこうジャーナリストの立場でもあのどんなことをこう刻んでいくのかということもね、うん、これから試みていきたいところです、ねうん、本当にそうですねですからこうやってジャーナリズムの世界の人とアカデミズムの世界の人が一緒にコラボをするっていうことも言い方は若干不謹慎かもしれないけれどもコロナ禍のおき土げっていうふうにも考えてありますんですね。新しい知恵を生み出すきっかけが 見えててきたっていうことを今後も生かしてです、ねえー、私たちが社会をもう少し良くするために協力したり楽しくまた真剣に向き合っていきたいと思いますので。 もしかしたら次は違うプロジェクトあるいは継続もあの試みますけれども何らかの形で本も作ってみたり、うん、映画も作ってみたりああ小説も書いてみたりいい、ねいいねえー、舞台も作ってみたりということをやってみたいなというふうには思っています、はいはい、本当に こ, うこれからもそれぞれのこう発信も続きますしまた今後ともいろんなこうコラボができたらというふうに思いますので、はい、またそういったところでも皆さんにお目にかかれたらと思います。さ、は、さ、い、さんんああありりりがががとととうううごごごござざざいいいままましししたたたた視聴くだっ皆も